コールタワーですね。破滅さん長生きお願いしますよ。私のリスボン位置と真逆の時、大体壊されますよね。さすがにこれは覗きに来ないと、危ないですね。やっぱりバレてましたね。 あれミスったかと思ったら当たりましたとりあえずレベル2まで上げました破滅があるのにかなり回ってますね二人でも早いですねこれは届く やっぱり戻ってきてますね発電機が回りすぎだったから蹴りを優先しましたが誰か一人ダウンまで持っていくべきだったんでしょうかおっとケイトさんがこの発電機を気にして戻ってきましたね破滅がそろそろ狙われそうなのも心配です 結局あの破滅と発電機器にしすぎて反対側の発電機ががっつり回されてしまいました今日しがすでしょっちゅうメーターが減らされてます<音> 2、3人いますね。まずマヤカし入れて、なんとか無事でした。 あまり目移り良くないですね。やっと一人目。破滅さんお疲れ様です。さすがにもういないですね。 破滅を壊したのはあなたですかケイトさんも連れていきますかこのタイミングで発電は危険ですねキングさん見えてますよ ドワイトくんは遠回りして助けに行きそうですねいました負け試合だったのに全ダウン持っていけました 処刑完了です。